青森ナイトインふるさと祭り東京を開催いたします。皆さん、こんばんは。<笑>青森市長。おの。最後まで。皆さんと。 楽しんでまいりたいと思います青森愛と始まりますよろしくお願いします短くも 暑い夏が終わり青森の秋八甲田の山々が紅葉で色づき始め田畑は北条の実りを私たちにもたらします。